腹筋がすごく苦手。自分は腹筋がない。だけどお腹をへこませたい。腹筋を鍛えたい。そういった方におすすめな無限列車腹筋を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまないお腹。腹筋をしても、どうしても首や腰が痛くなって腹筋に効いてる感じがしない。そういった方でも簡単にできる腹筋内容です。一緒に頑張っていきましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、お腹をへこませるために効果的な無限列車腹筋というのを紹介していきます。その名の通り、息をしっかりし、ふふふと吐きながら腹筋を行う。そして、下半身と上半身を列車の車輪のようにうまく連動させて腹筋を効かしていきます。腹筋が苦手な方の多くが止まったまま動く。 止まる、動くっていう繰り返しの腹筋っていうのが普通なんですけどその腹筋っていうのは瞬発的に力が入らなければ腹筋が行えません筋肉というのは短距離走が得意な人もいれば長距離走が得意な人もいます筋肉って質がありますので腹筋が苦手、腹筋できないそういった方はただ瞬発的に力が入りにくいだけの方だと思いますそこで今回は動きながら腹筋をするので 腹筋が得意な方、苦手な方、どちらの方にもしっかり効かすことができるやり方になります。今回、初級、中級、上級と3種目、10回ずつ紹介していきます。自分のレベルに合ったものを実践してください。お腹にしっかり効いたなーっていうやり方が、今のレベルに合ってるものです。お腹に効かなくて違うところが痛い。そういった方は、1個レベル下げてもらってやってもらえば効果的です。 今回はスマートフォンを持ったままできるメニューになってますので一緒に手に持ったまま腹筋を3種目チャレンジしてみましょうそれでは上級編から紹介していきますはいスマホを手に持ったままですね行っていくんですけども私は数を数えますやってもらう方は呼吸を1回ずつフッフッフッフッという感じで呼吸してください 上級ですので、もし首腰痛い方は、初級、中級まで待っておいてください。できる方はやってみましょう。スマートフォン持ったまま、上体を起こします。両足上げます。腰をつけたまま、足を、ふー、ふっ、ふっていう感じで、足を動かしていきます。呼吸は一回ずつ。一、ふ、ふ、ふ、ふ、ふ、ふ、ふふふふ ふっていう感じでやっていきます。気持ちゆっくりで10回です。腹筋が辛くてペースが速くなってしまう方は、それでも OK です。10回やっていきましょう。左右で1回。片足ずつ呼吸を吐きます。状態をしっかり起こして。もし、ここまで起きれない方は、これくらいでもいいです。身を見よう見まねでやっていきましょう。足は、 もし腰が浮きそうなら膝をしっかり曲げてもいいです。ですが膝はこれぐらいの方が負荷は高いです。ですが腰が浮くんなら曲げる足はしっかり曲げてください。腰が浮かにつきやすいです。いきましょう。10回です。3、2、1、5、1、2、3 5678910OK そのまま中級編をやっていきます中級編は今の感じで上半身を揺らしながら行いますやってみます こういう感じです腰を丸めて上体を揺らしながらその反動で足を入れ替えていきますこれを一緒に10回です呼吸は1回ずつ吐きますこうといった感じです10回いきましょう3、2、1、o 1 2 しっかり吐いて 678910OK、OK、ラストは初級編です今の中級上級で首とか腰が難しかった方は寝たまま初級編しましょう寝たままスマホを持ちます足を上げます このまま足を入れ替えます。息はふーふーふーといった感じです。できれば負荷を上げようとするならば、足は低い方がいいです。ですが腰が浮くと腰にくるので、腰がついた状態のできるだけ低い位置です。10回行きましょう。3、2、1、4、1、 二。腰しっかりつけて、三。一回ずつ息吐いて。六。一回吐いて、七。八。九。十。オッケー。お疲れ様でした。今の三種目。自分のレベルに合ったものはどれでしたか。 よかったらコメントください自分の腹筋に効いたよっていうものが一番ちょうどいいですですので例えば中級編が腹筋に効いたならば中級編を行って初級編を行うもし上級編ができたよ上級編がしっかり効いたよって方は上中小っていう感じで3種目連続でやってください一番行いやすいのは中級編だと思います揺れながら腹筋効かすことができて 揺れるってことは腰を丸めないと難しいので腰を丸める意識ができてお腹を効かす意識ができてしっかり一回ずつ息を吐く意識ができるそこがしっかりねできると腹筋効かしやすいですいろんな腹筋がありますがどれしたらいいのって迷う方も多いと思います自分で効く腹筋のレベルを数種類やるのがおすすめです今回は足を左右に入れ替えましたけど両足一緒に動かすとか上半身だけ動かすとか お腹に効くっていう腹筋を3つぐらいするのがねおすすめですやはり角度とか足の位置状態の角度それだけが変わっていくだけでもお腹に効く位置がね変わってくるんでいろんな位置でねお腹を効かした方がお腹がへこみますそして呼吸もできるだけ長く吐いた方がお腹っていうのはへこみやすいので今回はフッフっていうペースでしたけどもっとお腹をへこませたいってい方はね ゆーっっくくりやってください足で帰えるのが10秒ずつとかっていうぐらいしっかり息をねなくなるまで息を吐きながらお腹をへこましながら腹筋運動をするっていうのが効果的です勉強になった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします3種類紹介しましたけども見ている方がどれぐらいのレベルかっていうのが知りたいのでよかったら数字だけでもいいです1番上級2番中級3番初級 番号だけでもいいのでよかったらコメントください各種 SNS も行ってます説明欄にリンク貼ってます SNS のフォロー動画のシェアよかったらよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました